今日ご紹介するのは、新型ノアボクシーに搭載されています、こちら、デジタルルームミラー。それからもう一つ、セットオプションになるんですけれども、こちらのカラーヘッドアップディスプレイ。こちらの機能についてのご紹介をしていこうと思います。まず、こちら、デジタルルームミラーに関しては、私の動画の中でも、社外品、 多く取り扱っているんですけれども、それとの違いの観点で、こちらのルームミラー見ていこうと思います。こちらと、こちらのヘッドアップディスプレイ、セットですと、価格が9万9千円という非常に高いオプションになるんですけれど、それに見合っただけの価値があるのかと、まあ、いうことです。はい。それでは見ていこうと思うんですが、でまずこちら。 ミラーとして使えて、かつ、ここを戻すと、リアのモニター画面が見えるということがありまして、昨今、ミニバンですと、このように、後ろ、今、リア席モニターを、畳んでいる状態なんですが、こういうふうにリア席モニターを立ててしまうと、後ろ、 視界を邪魔するというのがあります。で、このモニターがどんどん大きくなってくると、視界がどんどんどんどん邪魔になってしまうので、後ろが見えにくくなるというのがあるわけなんで、このミニバンに関しては特にそうなんですが、やはりこのデジタルルームミラーっていうのが非常に需要があるということになります。かつ、後ろの空間が非常に広くなっているというのがありますんで、この視界がどうしても多くあります。 そういった意味からも、このデジタルルームミラー、後ろにカメラが直でついていますんで、この視界というのが非常に少ないということから、安全性という意味も兼ねて、これをつけるということで、非常に普及が進んでいるということになります。で、もう一つなんですが、この下に、ここです。ここに三つボタンがあるんですけれども、ここ、一番、 右側を押していただくと、このように出てきます。で、真ん中のボタンを押すと、このように真ん中のボ、真ん中のボタンを押すと、このようにカーソルが映すように、映るようになっています。で、例えば、一番今、こちらにすると、これで明るさの調整ができるようになってて、 これにしますと、今度は高さ調整ができるようになっていますで。こちらがこのように右、左ということでアングル調整ができる。でここに関しては傾きの調整もできます。でここにしますと、今度は このようにズームの調整ができると。で、まあ、それだけになるんですけれども、まあ、このようにリアのアングルの調整、ズームを含めた調整っていうものが、まあ、きめ細かにできるというのが、純正ミラーの特徴になっているかと思います。で、機能としては、実はこれだけになります。後ろを映し出すだけというものになります。ハリヤーですと、これに、 プラスドライブレコーダーが内蔵されていて、このナビで収録した動画を見ることができるんですが、ノアボクシーに関してはもう見るだけということで、別売りのこのようにドライブレコーダーを購入する必要があるということなので、より金額的には高くなるということになります。まあ、これ自体が、これ単品では買えないので、ヘッドアップディスプレイとの、カラーヘッドアップディスプレイとの込みになるので、まあ、約10万円。 で、かつ、これをまた、トヨタのディーラーで買うと5万円ぐらいしますんで、そうすると15万ぐらいになってしまうということです。これ自体を買うんであれば、アマゾンの中国メーカーでもう十分パフォーマンスの高いもの、今お話ししたこちらよりも高いものが1万円から買えます。で、他メーカーとの、そのアマゾンの1万円台とのドラレコのまず違いでっていうことで言うと、まず一つ目。 このように指でアングルの指で高さ調整がまずできないということとタッチパネルになっていないということがあります。今でもこのボタン式になっているということになっていたりとか、あとは決定的に違うのはドライブレコーダーが内蔵されてないということになりますので、もう映し出すだけと。ですが、社外品になりますと前と後ろ、最近では 三カメということで、駐車監視も含めた機能を入れるとなると、三カメがかなり有効的だったりするわけなんですけど、そういったものも付いていないというものになっていたりします。あとは最近ですと360度カメラだったりとか、また後ほど紹介するんですけれども、720度カメラであったりとか、もう全方位映し出すことができて、なおかつそれがドライブレコーダーとして常に収録ができて、 で、このミラーの中で見ることも収録した動画を見ることもできると、まあいうことなので、もう確実にこの純正のデジタルミラーよりもパフォーマンスとしては高くなっているということになります。ただ、今、先ほど機能でご紹介したんですが、この左右のアングルの調整、まあ、これは 今の中国メーカーのドライブレコーダーもついてないですし、あとはこのように傾きの調整。これも、今今の中国製のドライブレコーダーではついてない。で、こちらに関しては、ズーム機能はネオ東京っていうドライブレコーダーがあるんですが、それにはついていますね。ですので、ついてない装備がこの辺、左右の ポジション合わせ、それから傾き、ズーム、まあ、この辺はついていないんですけど、まあ、ここだけついている、明るさ調整もついているで、最近ですと自動の明るさ調整もついていたりもするんで、まあ、その辺の違いがあると、まあ、いうことになりますんで、まあ、そういったことも含めて考えると、やはり1万円台で買えるっていうのはかなり大きいなと、まあ、いうことで、私は社外品のもので十分ということで、今回これはつけてないということになります。 でもう一つヘッドアップディスプレイ、せっかくなのでご紹介するんですが、見えますでしょうかあ、見えてます。見えてると思うんですけど、このような形で結構鮮明に見えます。で、これ、設定があって、このように、明るさ調整、明るさ位置調整、表示のカスタマイズ、傾き調整ということで、三つの調整ができるように、 なっていますで。明るさ調整、今これ、ちょっと明るめにしてあるんですけれど、なので、かなり鮮明に見えているのかなと思うんですが、まあ、このように、今、明るさを一番強に、一番明るい状態にしています。で、今、今度、明るさ、一番暗い状態、まあ、このような形で、かなり明るさ、強くすると、非常によく見えますんで、まあ、結構いい装備かなとは思いました。 で位置に関しても、このように調整ができますんで、まあ、これも結構いいなと。で私、初めて見たとき、少し傾いてるなって感じがしたんですけど、まあ、そこへんの傾きに関しても、このように調整ができますんで、まあ、特に違和感を感じないかと思います。で表示の カスタマイズということで、まあ、ナビゲーション。これは行き先表示を確認ができるようになるそうです。で運転支援、それからオーディオの表示、まあ、そういったものもできるそうです。ナビゲーションのオンオフ、運転支援、オーディオのオンオフ、それから今、タコメーターにしてるんですけど、 エコインジケーターということで、まあ、このような形でタコメーター自体の切り替えというのもできる。今これスピードメーターだけですけども、まあ、こういった感じで自分の好みに合わせた切り替えができます。もう一度こちらで見るんですけど、タコメーターの切り替えということで、まずブランクがあってタコメーターがあってエコインジケーター。 でブランク。ブランクにすると、このようにスピードメーターと、もう一つは、セーフティーセンスの機能が、このような形で、路が逸脱とか、その辺が見れるようになっています。車間とかが見れるようになっています。でナビゲーション、運転支援、オーディオということで、まあ、こういった形で切り替えができるようになっているのが、カラーヘッドアップディスプレイになります。 ということで、今回はこちらのノアボクシーのメーカーオプションになってますドライブ、ドライビングサポートパッケージのデジタルルームミラーとカラーヘッドアップディスプレイについてのご紹介をいたしました。こちら今回、ドライブレコーダー、純正ご紹介させていただいたんですけれども、社外品をお考えの方は、再生リストにも、ここ直近、ここ直近1年間のドライブレコーダー、